変わっていいとは一言も言ってませんけど MI 作戦に参加した艦艇は航空母艦千歳出撃します千歳についてきて 良い作戦式でした。こんな艦隊なら、また一緒に出撃したいものです。ま、当然の結果じゃん。すずやほ、シトセについてきて。 くと燃えちゃいます海のななりなさいなーまず何からとうかしら見つけたよ。 シトセについてきて 良い作戦式でした。こんな艦隊なら、また一緒に出撃したいものです。ま、当然の結果じゃん。鈴や褒められて伸びるタイプなんです。うーんと褒めてね。 誘惑して沈んでいけ。 きっと、燃えちゃいます一とひねで黙らせてやりますわバカさてさて、突撃いたしましょう It's gonna be t o r m 一緒に乗るなって千代田に怒られちゃうから黙っててくださいねま当然の結果じゃんスズヤ褒められて伸びるタイプなんですうーんと褒めてね艦隊が母校に帰島しました提督、ありがとうございます 呼吸は大切じゃん